風船のようなウサギの折り方をアレンジして前足をつけてみました白いウサギにはピンクの折り紙月を背景にした黒いウサギには黒い折り紙を使います折り紙は説明欄の型紙をダウンロードしても作ることができます切るときはプリントアウトしたものを重ねてずれないようにホッチキスで留めて 一気に切ると早くできます。まず、ピンク色が見えるように四角く折ります。一度開いて90度回し、もう一度四角く折ります。今度は裏返して、白い方が見えるようにして三角に折ります。これも2回折ります。折り目に従って、 山折り谷折りにしていきます折り山が右に2つ左に2つできるようにします尖った方が上になるように置いたら両端を折り上げます裏返して同じように折りますここまでは伝統折り紙の風船の折り方と同じです 上下ひっくり返したら、斜めに折り上げて前足を作ります。だいたいこのくらい折りますが、ウサギによって少しずつ足の位置が違う方が面白いと思います。横向きに置いたら、1枚だけめくって、中心に向かって三角に折ります。後で膨らませた時に外れやすいので、ここに糊をつけて貼っておきます。 足のところを開いたら、角が真ん中の折り目のところに来るように折り曲げ、ここも糊で貼ります。180度回して、同じように折り曲げたり、貼り付けたりします。裏返して耳を折ります。足の付け根と付け根の間を結ぶ線の真ん中から、角に向かって、 斜めに折ります反対側も同じように折ります折り目の間に指を入れて耳を開きます前足を持って口のところから空気を吹き込むとウサギの出来上がりです吹き込むときは衛生面を考えてストローを使いましょう 黒いウサギを作るときは、はじめに白い方が見えるように四角く折ります。後の手順は、白いウサギを折るときと同じです。折り目に従って、山折り谷折りにしていきます。尖った方が上になるように置いたら、両端を折り上げます。 裏返して同じように折ります上下ひっくり返したら斜めに折り上げて前足を作ります横向きに置いたら1枚だけめくって中心に向かって三角に折りますここに糊をつけて貼っておきます角が真ん中の折り目のところに来るように折り曲げここも糊で貼ります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 前足を持って口のところから空気を吹き込むとウサギの出来上がりです。4分の1サイズの折り紙を使うと小さいウサギができます。大小並べると親子のウサギに見えます。とても軽いので立体的な貼り絵にも使えます。 飾り方を工夫してお楽しみください。